百周部道具店の動画こんにちは百周部道具店の動画ですやってますかおコロナで稽古ができないですね僕も同じです だからだって剣道をね、全部ストップしちゃうのはもったいないですよね。僕が聞いたのは、あるね、中学校の部活動で、みんなね、部員でグループ LINE やって、朝の6時半からね、みんなで起こし合って素振りやってるそうです。ほとんどの人が何もやらない中、自分たちでこうやって行動して実際に動くっていうのは、この差はでかいよね。そんな中ね、今年の夏に、久しぶりにね、も う, う感動するような話があったんで、聞いて欲しくてビデオ撮ってます。よかったら聞いてください。本当にあった話です。きっと元気が出ると思います。 A さんは中学3年の女の子、もう引退しましたが、3年最後の畜産隊でのお話です。 A さんのチームは先輩は2年間誰一人いませんでした同級生が4人だけ公式戦では負けてばかりこれまで勝った経験が一度もありません剣道指導できる専門の顧問の先生もいませんチーム内に小学生の時からの経験者もいません全員中学から始めた子ばかりです今日も面つけなーいとかよくありますそもそも強くなりたいっていうわけでもありませんそういういわゆる普通の部活動でやってるレベルの子たちです その地元の中学に外部指導に来てほしいと顧問の先生から連絡があり早退までの9ヶ月間宇賀店長が見に行くことになりました。 3年最後の総体の1週間前の急審査で事件が起こりました A さんは1級に一度落ちているので今回は2回目です周りの仲間は前に1級に合格しているので1人だけ受診しました急審査の日1級に受かりたいっていうよりもみんな先に受かってて1人だけ落ちてるのが恥ずかしいと言ってました審査の当日 A さんの立ち会いを見て普段よりも声も出てていいなと思ってましたでも結果は不合格でした何で私だけ審査会場で A さんは泣き崩れました でも A さんは来まままししししたしかし涙が止まらずどうしても稽古に参加できませんん A さんちょっとこっちおいで A さん昨日はつらかったかいはいもう剣道が嫌いになりましたそうかよく分かった今日はお休みして一回剣道から離れていいよ早退は1週間後ですさあどうするいいかい A さん昇級審査では普段以上に頑張ってたそれでも落ちたんだからもうしょうがないでも一発逆転する方法が一つだけ残っているよ何ですか来週の総体だ そこで結果を出せば一発逆転ホームランだ …A さんは何も言わずにその日は静かに見学してましたそこから一週間後 A さんの怒涛の快進撃が始まるとは私にも予想できませんでした 繰り返しますが、A さんのチームは3年間公式戦で一度も勝った経験がありません。こんなチームです。先鋒、女子キャプテン、何でもできる、飲み込みが早く、負けん気も強い。時報、新入生の1年生、未経験者、剣道を始めてまだ2ヶ月。この子が入部したおかげで初めて5人揃って参加することができた。中堅、優しい子、打ちが弱くてずっと一本にならなかった。相手が打ってくるのも怖い。しかし、後半の半年間にタイヤ打ちをやり続け、剣先が走る見事な面を打てるようになる。 副勝一番上達が見込まれていたが半年前に足の爪が剥がれる怪我をしそこからほぼ稽古ができていない大丈夫、もうあの頃の自分は超えてるよ大将、A さん試合1週間前に1球に落ちて剣道を嫌いになってるそれでも来た自分に負けなかった試合の直前面をつけた状態でももういやもういややりたくないって言ってるこんな5人です個性や技術勝ちたい気持ちもみんな違うそんな中ついに早退が始まりました。 総体の当日地区大会とはいえ女子は全部で8校もあり予選リーグと決勝トーナメントに分かれてて優勝するためには全部で5回も団体戦を勝ち抜かなければいけません初戦から強いところと当たります楽な試合なんて一つもありません他校は経験者も多く一人一人の実力はどう見ても負けてます団体戦は先方中堅大将あたりで勝負を決めたいけどなかなか勝負がつかないことも多いなので意外と地方副将あたりを取りこぼさず1本取ることで次の仲間につなげるチー 力が大事になっていきます A さんは大将当然当たる相手はみんな強いですでも A さんは耐え続けました負けなかった何も知らない人からはただ避けてるように見えたと思いますでもね実は A さんは出花技をこの半年間ぐっと練習してきただから5本に1本ぐらいいいタイミングで打ち返す惜しい打ちもありました 当日はこれまで今まで一度も勝ったことのないチームや目標にしてきたチームにさえ僅差で勝ち続けましたそのままなんと A さんのチームは団体戦を5試合全部勝ち抜き公式戦初勝利で初優勝を収めたのですおめでとうすごすぎて前日の男子の団体準優勝がかすむレベルです個人戦なら勝てないけどチーム力なら勝てたそのことが余計に仲間意識を強めたのだと思います 表彰式が終わり保護者に迎えの連絡を入れますコロナの影響で結局保護者の方も試合を3年間一度も見ることができていません会場の入り口で迎えに来たあるお母さんは言いましたああすいませんうちの子また足引っ張りました迎えを呼ぶ時間が早かったのでまたすぐ負けたのかと思ってえっお母さん聞いてないんですか優勝ですよ大活躍ですヒーって本当にヒーって言いました最後に会場の外で記念撮影をしている時にみんなに聞きました 今日楽しかった人はーい全員手を挙げてくれましたもちろん a さんも a さん一発逆転ホームランできたねはい数日後地元の新聞記事にはしっかり優勝と出てました大会では他の学校の先生に言われました宇賀先生一体この短期間であの子たちにどんなマジックを使ったんですか 動画を見ている人で気になる人もいると思うので少しだけお話しすると私が外部コーチで入った時この中学校の剣道部は男女合わせて14人経験者は2人だけ残り9ヶ月時間は限られてますとても全部はできないと思いましたその中で最大限の結果を出してあげたいそのためにできないこと悪い癖を全部直すこといろんな応じ技や返し技剣道を無理やり好きにさせること本人の性格を変えること 部の雰囲気を強制的に変えること常にやる気を出させることは全部諦めてできること2つだけ1つ目は打ちを強くすること基本打ちや手と足を合わせることタイヤ打ちそして2つ目は打つタイミングを覚えさせること先に一歩攻めて出花技この2つだけみんなと一生懸命やりました。 結果試合を見てみると5人が5人とも先に一歩入って相手が打ってくるタイミングでもう出花面を打ちにいってます当日5試合で取った22本のうちなんと20本を面で決めました本人たちが頑張った結果ですいかがでした 最後ちょっとね、ごめんなさい。生意気な感じになっちゃったんですけども、僕も受け売りです。先生に教えてもらったこと。そのまま。剣道ってね、不思議なもんで、みんなね、それぞれ成長するスピードとか上手になるタイミングって違うんですよ。だから、急にやる気スイッチが入るなんて、これ、ザラです。今日のビデオみたいにね、大会の1週間前に1級落ちちゃった女の子が翌週に優勝したりとか、小学校の時にあんまり強くなかった子が中学に入って急に強くなったりとか、中学の2年生から剣道を始めた女の子が高校でインターハイ行ったりとか、剣道続けてればね、 いいろいろあるんですよコロナで稽古ができない人も多いと思うんですけどもどうかこの稽古ができない間も剣道とつながって剣道を楽しんでください今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできるでしょうホームページが新しくなりました剣道具の選び方の動画が100本以上あったりかっこいい剣道具のウェブシミュレーションができたりします無料カタログもこちらからプレゼントしていますぜひ遊びに来てください